皆さん、こんにちは。宗太郎です。宗太郎、改め、安田宗太郎です。この度、私、安田宗太郎として、じゃじゃん絵本を上司することになりました。絵本、いわゆる絵本というより集的な感じかもしれません。ジ・エッグという本でございます。す させてていいたただくにあたってもどれぐらいですか結構前からずーっとそれそれ言うとさ、はい、最初1年4か月3か月1年3か月前に本来やる予定だったことが伸びたん、ね、でそうなんですコロナで本当ははいえー、昨年の1月に こういった何て言うんですか補填補填をやるつもりで、えー、頑張ってたんですけどもちょっとコロナとかが感染拡大とかがありまして断念しまして、えー、1年3ヶ月延びてまた開催ということになりました。で、まあ、なんでん 2年半3年ぐらい前からずっと描いてたっていうことになるんですかね2年半ぐらいずっと卵を描き続けました卵気になって気になって仕方がなくなりましてで卵の絵をまあ最初は卵の絵を描いたんですねで卵の絵を描いたり、まあ、卵の立体を作ったりしてたんですけどもそのうち卵 の中に絵を描きたいと思い始めまして、それはいっぱい描きました。あとは別に卵が出てくる絵とかもいろいろ描いたんですけど、とにかく卵尽くしの脳内で、夢でも卵にも追いかけられてします。のでございます。一回僕が卵になっていて割れるような夢も見ました。はい。夢占いで検索しても出てきませんでした。その夢は、 初めてなかかもしれまませんありますか卵になって割れる夢ハンプティ・ダンプティのような夢<笑>いやもしかしたらハンプティ・ダンプティを書いた人はその夢を見たからあれそんなわけで卵尽くしなんですけども僕の頭の中は今ね GF ということで卵の本を出させていただきますこの本なんですけども、えー ちょっとまだね、中はお見せできないんですけども。あ、でも。つつらくないですかはい。ちょっと。オッケー、オッケー。本邦初公開。チラッと。えー、中拍子扉。扉。これ扉。<笑>これ扉です、皆さん。一、は、回、いはい、この、これを外しますね。チラッと、チラッと。 こういう感じで、卵が全部ージ出てきます。チラッと、そうですね。ちらっと、ちらっと、ちらっと。いっぱい卵が出てきます。数え切れないぐらい。いえ、数え切れないっていうのは言い過ぎました。数え切れるぐらいは出てきます。最後のページだけで56個出てきますんでね。ねえ皆様のお気に入りの卵がどこかにあるかもしれません。 お餅もいるからねどこかに僕の愛犬お餅も出てきます。ぜひぜひ、手に取っていただいて、探していただけたら幸いです。ちょっとだけ朗読します、えー。僕は卵。もう卵。まだ卵。僕は今、誰でもない。君でもないし、僕でもない。 とということはすなわち将来有望卵だからどんな花でも咲く卵だからどんな実でも実るつまり卵だから何にでもなれるとい う, ふうに定価1500円プラス税 10%1650 円 です。そうそうあのー、寄付しない。寄付アボコンさん考えています。ね。はい、売上の、まあ、何パーセントかちょっとまだわかりませんけども、利益の一部は寄付します。利益が出たらね。利益が出たら寄付します。はい。 安田宗太郎へ、松本悦夫先生言葉。ということで、こんな素敵な本が間もなく完成いたします。それでですね、この本の出版を記念して、4月29日から5月1日まで、作家デビュー記念イベント、兼本の先行発売会、兼トークショー、兼 個展を開催させていただきます。私は四ツ屋のチコラボックスアートギャラリーさんをお借りして開催いたします。このイベント予約制となっておりまして予約ページを作っていただきました。でですね、日時の予約と本の予約もそのページでしていただくことができます。本を ご予約いただいた方には特典がつきましてまず1つ目が、えー、トークショーのお席の確保でこのトークショーなんですけども、えー、ご来場いただいている方はもうフリーで見ていただけるんですけども、えー、予約していただいた方には、えー、確実にお席をお取りするっていうシステムになっておりますで2つ目が私、えー、僭越ながら ご本にサインさせていただこうと思いまして。サインさせていただきます。えー、そしてですね、三つ目、写真撮影本を持って一緒に写真を撮りましょう。ぜひ。もちろん、この時期ですから、あの、皆様の安全のために、ちょっぴり離れて、撮りましょう。ね。怖いですからね。みんなの安全が第一。 あ, あれですよあの、写真別に撮りたくないわよとか、撮りたくないぜっていう方は全然もう、えー、撮りませんって言ってもらえれば。3つ目、4つ目、ステッカー、特製ステッカー、GEG 特製ステッカーをお渡しします。そして、GEG、えー、特製ポストカードもお渡しします。そしてもう1個、 えー、本をご予約いただいた方には、特別動画のリンクを QR, にこう QR, にこう QR コードを作ったものを本のどこかにね、ちょっと隠しておきますので、ね、見つけていただいて、それをこう読み取っていただくと、スペシャル動画へのリンク、なんていうんですかね、スペシャル動画に飛べるよっていう紙を入れておきますので。 やってください。うん。というわけで、特典盛りだくさんでございますので、えー、ぜひとも予約していただいて、ご来場いただけましたら幸いでございます。もちろん、本を買うかどうか、当日決めていただいても、もちろん、それは皆様のご判断でございます。もちろん、 本は別にいいけどイベントには行きたいよっていう方ももちろんぜひぜひコペやっておりますので見に来てください見に来ていただけたら嬉しいですでも本音を言うと、えー、本買っていただけたら嬉しいですなのでよろしくお願いします当日はあれですか見本の本とかもあるんですか用意しますありがとうございます見本が見本を用意していただけますんで、えー、見本を見ていただいて 手に取っていただいて楽しんでいただけましたら嬉しいです